こんにちはそれではホンダのフィット EHEV モデュロ X こちらの方の高速道路でのインプレッションをいたします今日は私の率直な意見を取り入れてインプレッションしていこうと思いますあまりいいことばっかりお話ししているとホンダの回し者と思われてしまったりもありますんでまあ率直な感想 お伝えしていいこうと思いますまずこちらのヘアピンク感に関してなんですがやはりこういったところでの車のタイヤの接地感それからこの車の安定感でリアのスタビリティの高さによって車がコーナーニングさせた時の怖さというものが全くありません。 はい、で今合流して本線走ってますけれどもここで感じられることはまずコンパクトカーで EHEV のハイブリッドでありながらロングツーリングを安心してゆったりと楽しめるどこまでもずっと走っていたい でここは今関東なんですが例えば関東から青森または関東から九州まで走っても飽きのこない疲れ知らずなしっとりとした穏やかな乗り味になっている車だなということを非常に感じましたフィットはコンパクトかいわば大衆車でファミリーカーなわけなんですけれど ファミリーカーの領域をすでにモデューーににになっったことによてて超えていますファミリーカーに見えるんですが欧州車 BMW であるとかメルセデス・ベンツであるとかアウディであるとかそういった安定感のあるビシッとした直進安定性の高い車になっていてなおかつ ハイブリッド EHUV なのでエンジンからの放射音もほとんど感じられないですし、まあ、感じにくい、まあ、もちろん音はするんですけれども耳に入るような嫌なざらつき音低周波そういったものが一切ないですしもう一つ従来あったホンダの、まあ、ウィークポイントと言っていいんでしょうか タイヤのロードノイズもものすごい低くなっている極限まで低くなっている音が出てないっていうわけではないんですが嫌な低周波みたいな音耳に残る音というのがほとんどなくて従来のホンダ車とかは思えないようなストレス知らずな乗り味になっているということで非常に気持ちよくドライブができる。 よってどこまでも走っていきたくなる乗り味になっているということをまず第一印象この車に乗ってお伝えできるところかなと思います。でこれだけ聞くと車のいいところばっかりまた話してるんじゃんって思われる方ももちろんいらっしゃると思います。私のチャンンネル見ててていいただいている方ははほほぼほぼホダ車に関しては 評価が高い<笑>くなってますん で, で私は少しこう見る視点を変えてこちらをお伝えするんですがメーカーさんはベースのフィットがあってそれにこのモデュール X を比較してインプレッションしているわけなんですけれど私は一般人なので今まで乗ってきた例えばシビックであるとか。 日常ステッパゴンのハイブリッドを乗ったりするわけなんですけれどそういった別の車からこの車に乗り換えた時の印象としてまずお伝えします1つ目は足が少し硬いかなという気があの僕の中ではしますフィットといえば大衆車ファミリーカーなわけなんで この硬さというものはおそらくこの車を買われる方何も知らないで買われる方からすると少し足が引き締まっているかなという感じを受けるかと思いますダンパー自体がやはりスポーツ性に振っている設定になっているのかなとまあモデュロ X なので マルチパフォーマンスでオールマイティにこなせるというのが一つのコンセプトではあるし、まあ、僕自身は全然この乗り味すごくいいなと思うんですけれど今までの車で比較していって思うのはステッパーゴンの前期型のモデューロ X でなおかつ今ですとステッパーゴンの EHV のモデューロ X あの乗り味と比較をすると。 もう少し足をしなやかに滑らかに万人受けするような乗り味にしても良かったのではないかな。という気が少し私の中ではします。少しこう滑らかさというか、モデューレックスのサスペンションで。まあ、ダンパーが付いててアッパーが付いててでフレームにこうボルト止めされるわけなんですけれど、その間に少し。 緩衝材みたいなのがあるかのような滑らかな足回りの印象というものも僕の中ではすごく持ってたんですけどそれとは少し違ううかなという印象をす、ね、すごく受けますちょっと話脱線するんですがこういったヘアピンク感なんかはやはり普通のノーマルの車と比べてもスタビリティが高いせいかタイヤの接地感というものをすごく変化がね少ない。 ということもあって安心してコーナリングできますだからアクセルを普通に踏み込んで走行することも容易にできてしまうのでもう気分的な疲れみたいなものが全くないんですねそこはやはり普通の標準の車に乗り換えてもすごいなって思うところかなと思います話は少し脱線したんですが足が少し一般の方からすると 硬さというものがあるのかなという気は僕の中ではしますホイール自体は合成テストを積み重ねているということもあって適正化されているなおかつ路面からのギャップであるとか段差であるとか継ぎ目であるとかそういったところからの入力がかかっても振動が残るということは ないです一発です発しっっかりと収まってくれるだからトータルとしては乗り心地はすごくい い, ん で, す い, いですし今から話をしますこういったまっすぐの道をある程度の速度でスッとこう走らせていった時にこの足回りの硬さというものはしっかりと生きてくるということになるんですけれどやはりある程度高速領域まで含めて。 この車の足回りのセッティングというのもされているのかなということもあるので少し足が普通の実用領域の速度領域で走るとちょっとこう硬さを感じるなというところがあるなということをね少し私自身この車を乗せていただいて感じたところになります一番歴代の中でもモデュロ X の中で一番足が硬いなと思ったのは ステパンののの後期型のガソリンのモデュロ X あれが一番足が硬いなって思ったところなんですけれどもこの車はじゃあ今までのモデュロ X の中でじゃあ一番足が硬いなって思うモデュロ X のガ ソ, リンガソリンモデルの後期型のモデュロ X に対して次に足が硬いなって思うぐらいの引き締まり感というのが この車にはあるかなと思います S660 はあれはもうリアルスポーツカーなのであれはまた別ということで追っといてファミリーカーの中でのモデュロ X ということで言うと歴代の中でも2番目に足が引き締まっている感じがあるのかなという気が私の中ではするそのぐらいの硬さを持った乗り味になっているということになります。実行空力に関してやはり高速道路になって とそこが一番のハイライトになってくるかと思うんですがエンジニアの方もおっしゃってたんですけれどこうやって普通に走ると後ろが浮き上がってくるというのがあります浮力が働くので当然後ろが浮き上がるで前にエンジンがあるので前の方が重いので前よりも後ろの方が浮き上がりやすいということもあると思うんですがこれは普通に高速で ある程度の速度領域で走らせても全く変化がないと言っていいと思いますヨーロッパ車もそういった乗り味なんですけれどやはりこれは後ろの浮き上がりというものが全くなくて普通に走ってる時と変わらないリフトバランスになってるからこういった走りができる。でなおかつ速度が乗乗っっててくくれば乗ってくるほどタイヤの 荷重がしっかりと乗るようになるということで、こう言った。普通の実用領域で走っている。速度と変わらない。室内空間で移動ができるということになると思います。ここはやはりこのモデル X 1に健在で一番驚いたのはモデル x のフリードのモデル x。 メルセャデスフェンスの 220D から乗り換えてモデュル X をインプレッションしたことがあったんですがもうミニバンでありながらもうヨーロッパのメルセデス・ベンツのサルーンみたいなもう高速クルージングが可能なぐらいの余裕のある乗り味があるというインプレッションをしたことがあるんですがもうそれと全く変わらない。このフィットで 一般大衆の車でありながらでもこういった売り味が実現できるということにものすごい価値があるなということを私自身やはり感じますでもこのぐらいの速度で走ってると足の硬さっていうのは全く感じない路面から の, この突き上げアンジュレーションこういったものに対しての入力もしっかりとこうホイールが いなしててくれて一発で収まって振動も全然出ないですしこういった長距離で落ととトイレに行きたくなったりすることもあったりするわけなんですけど、まあ、振動を伴ってトイレに行きたくなったり二尿作用があったりしたりとかあるわけなんですけどこれだったらいちいち何度も何度もパーキングエリアを寄らなくても長時間ずっと快適に疲労がたまらないで。 移動できるなおかつ燃費も非常にいいですし今リッター20キロぐらい平均燃費で走ってる車なんですけれども経済性も非常に高いですしエンジンの放射音も全くしてこないですし風切り音も特に嫌味のあるような音も出てこないですし。 ステアリングからの振動というものも全く伴ってこないですし全く不安定な要素というものがない実用領域での使い勝手こういったそこそこ走りにこだわりがある人が乗っても不満の出ない走りの仕上がりになっているということがやはりこのモジュール X 非常に すごい走破性を兼ね備えているエアロダイナミクス GT 直径のメーカー直径のエアロダイナミクスをまとっている車なんだなとでそれが、まあ、ちょっと高いかもしれないですけれども、まあ、300万円近い金額で買えるということを考えると僕はなかなかこれを一般の個人の人間がアフターパーツをつけてこの走りを。 現化させるともうことは不可能じゃないかと思うわけですけどでもそれが300万円ちょっとぐらいで変えてしまうということを考えると非常に価値のあることなのではないかなとまあいうことを感じたとともにもっとこのもとフィットという車自体も非常にいい車だと思いました久しぶりにこの EHV 乗せていただきましたけどこの EHV はね非常にいいです本当に。 普段の日常なしにおいて私もハイブリッド使ってますステッパー号のハイブリッド乗ってますけど特にあれだけの大きさの車がもしいらないのであればもうこのファミリーカーで OK かなとでなおかつハイブリッド乗ってるんでやっぱりハイブリッドにやっぱ次も乗り換えようとは思うんですけれどこの滑らかなフィーリングで経済性 の, その高さで っていうのはね、やっぱりこう病みつきになるというかこのフィットでもちゃんと同じいい要素というものをしっかりと兼ね備えて持っているということ、まあ、そこはね非常にいいなと思いましたでさらにそれがメーカー直系のエアロダイナミクスをまとっていて欧州車に引けを取らないようなハンドリング高速安定性というものを持っているということを考えるとねこれは非常に い, い車だなとといいうことを思いました、はい。なのでもっとねこの車評価されてもいいんじゃないかなとフィット自体ももっと売れてもいいんじゃないかなということを私自身今回感じた次第になります。と、はいうことで今回はホンダのフィット EHEV モデュロ X こちらの方の高速道路のインプレッションをいたしました。